皆さんこんこにちは、浦和です今日は赤バラを使ったミニブーケの作り方を紹介します。前にもね、確かにやりました。何度もやってます。けど、何度も見ることに意義があるんです。では、早速いってみましょう。どうぞ。 はい、えー、まずこの赤バラですねこの赤バラ今回ミニブーケなのでこういう葉っぱとかあとこれトゲですねトゲとかも全部切りませんそしてこの傷ついたねこれ感じなところ傷ついた外側の花びらがあるんですけれどもこれは取りますでこのように赤バラを きれい状態にして準備をしていきます、はいえー、では次にこのグリーンのトルコキヨです、えー、これも花束にするためにこう枝を切り分けていきますでもう長さ的にはまあこのくらいの長さですねでいいんですそれでこれも葉っぱを全部こう取ってこういう状態ですねこういう状態にしていきましょう はい次にこのドラセナですねドラセナも1枚ずつのこうパーツに全部こう1枚ずつのパーツにしますそしてこれを毎回やってますけれどもこのようにドラセナを巻いてホッチキスで留めますこれホッチキスで留めないものを3枚ぐらい あとは全部このように丸めて準備をしておきます。はい、ではブー景を組んでいきます。まずこのように赤バラを持ちます。はい、そしたらこここれ赤バラをね、まあ何本かこう同じように持っていきます。はい、そしたらこの丸めたドラスなンですね。これを ここの周りにこう持ち ま, すまあ高さ的にはこんな感じですね。ドラスナはちょっと低くなってる感じですね。バラよりも低くなってる感じ。そしたらここでこのパーツに分けたトルコヒきょをこのようにこのように組んでいきます。赤バラよりちょっと低く。ですね。まあドラスナと同じぐらいの高さですかね、このトルコヒきょはね。 したらここでまたこのドラスナを入れたりでまた赤バラを入れたりします例えば赤バラのこのつながりとか、うん、丸めたドラスナの繋がりとかそういうのはねちょっとこの感じなんですねで、これねじゃあどこに毎回毎回ね場所が変わるんですよ どこが正解かっていうのはその時の課題じゃないとわからないんですよね。もう完全にね真似してもいいんですけれどもえ皆さんがこう作る時は集めた花材で一番良い形とかになるようにえ適材適所に配置していってください。必ず し, か必ずしも今回僕が作ってるこのフラワー TV で作ってる このブーケの形が、えー、と皆さんが準備したね用意したブーケの花材と一番いい形が合ってるかというのはそうとは限らないですねなのでこう臨機応変にやっていくみたいなそこが大事ですこうですねで基本的には全部 花束はパラレルかスパイラルで作りますなので今回のこの花束はスパイラルで作っていますはい、こちらで完成ですいかがでしょうかではですね、結束して正面から見てみましょう はいえー、こちらのブーケはいかがだったでしょうか N フラワーテクニックの膜というテクニックを使って作ってあります、えーまあ、簡単に、ね、できますので是非ね皆さんもチャレンジしてみてください、えー、ではまた次回お会いしましょう See you next time!